次に女性の市民連合、秋山敦子さんお願いいたします。皆様こんばんは。ご紹介いただきました野党共闘を進める埼玉女性の市民連合と申します。この女性の市民連合は、オール埼玉総行動の共産団体の一つです。ジェンダー平等というのを政治のメインストリームにしていこうじゃないかという発信をずっと2017年以来続けてまいりました。 実は今日私たち野共京都進める埼玉女性の市民連合は今さまざま問題になっております統一教会の問題ですけれども統一教会とジェンダーというテーマでもって学習会を開催することができましたコロナでもって屋内の集会っていうのはなかなか開かれなかったんですけれども2年ぶりですで講師になっていただいたのが富山大学の斎藤正美さんというこの10年10年来あの モンテナ大学の山口智美さんなんかとご一緒にこの統一教会の問 題, 問題をずっと関わってきた方でなかなかいいあの学習会でしたおそらくこのジェンダーと統一教会の問題っていうのの学習会はおそらく埼玉の中でも私どもが初めてだったというふうに思いますけれどもあのジェンダー平等というのは私は人間の安全保障を担保する理念であるというふうに考えております この安全保障を担保するためにもやはりジェンダー平等というのが本当に政治のメインストリームになっていく国政のメインストリームになっていくこれは本当に大事なことだというふうに思いますけれどもあの今年国連から発表された世界がジェンダー平等になっていくのにあと300年もかかるというような報告もございますけれどもまあそういうことにめげずやっぱり日本は本当に戦争をしないということを77年前にきちんと誓ったそして今現行憲法というものを私たちは持っております。 来年、あの統一地方選があることは、ね、さまざの方からお話がございましたけれども。やはり私たちはこの、たかだか七十七年で今本当に。戦後最大の タ, タ, ターニングポイントに、日本は来ているのではないかと思います。これを右に回らせないために、我々がどれだけ力を振り絞らなきゃいけないか。それをこれから、あの埼玉女性の市民連合も。オール埼玉総合と、ともども、九条と二十四条。 軸にした活動を、そして戦争させるなと私はあの 戦, 後戦後というか国民学校最後の1年生でしたので二度と再び戦争なんかさせてたまるかという思いでずっとこの間やってまいりましたその思いをさらに強く皆さんと共に本当にあの憲法9条を私たち今持ってますこれはやはり 戦, 前の戦争の責任は我々にはありませんけれども戦後責任はあると思います憲法9条を変えさせないといとう戦後責任、 これを次の世代にきちんと伝えていく。それをオール埼玉総合とともども、埼玉女性の市民連合はこれからも声を上げ続けていきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。